ムン大統領の発言、ある枕言葉をつけるととてもしっくりきますね。どうも政治いろいろの学ぶです。ムン大統領が東京オリンピックに出場する選手らの前線を祈ったという記事が掲載されていましたのでご紹介いたします。中央日報の記事によりますと。 ムン・ジェイン大統領は東京オリンピックの開幕を1日前にした22日。最も重要なのは選手団の安全と健康とし、選手らの前線を祈った。ムン大統領はこの日、Facebook を通じて、右与曲折の杖に東京五輪がいよいよ明日開幕するとして、依然として心配が少なくないが、すべての困難を勝ち抜いて、 安全で成功的な世界人の祭りになることを祈り、五輪を通じて世界が一つになって、連帯と協力の価値を再認識するきっかけになることを願うと明らかにした。また、国家的に厳しい時期ごとに我が国民はスポーツを通じて大きく癒され、感動を受けて一つになったとして、東京五輪が新型コロナで疲弊した 我が国民に癒やしと希望を与え、国民を一つにまとめる舞台になることを期待すると述べた。国家代表選手団のための応援も忘れなかった。ムン大統領は、もう一年汗を流しながら準備してきた我が国家代表選手らの前線を期待するとして、競技を楽しみ、これまで磨き上げてきた技量を思う存分発揮してほしいとした。 さらに、メダルの獲得と関係なく、諦めずに最後まで前線を尽くす姿に国民は声援を惜しまないだろうとし、最も重要なのは選手団の安全と健康と強調した。また、政府は選手らが新型コロナから安全に競技に臨み、最高の体調を維持できるよう最善を尽くすとして、選手らを支援して、 最善を尽くしている大韓体育会役職員らや栄養士、調理師、行政人材など関係者の皆さんに感謝の言葉を伝えると述べた。文大統領は代表チーム選手に向かって、我が国民は皆さんがさらに速く、さらに高く、さらに力強く、みんなで一緒に走る姿を見て熱く応援するだろうとし、 私も開会式に参加して競技を観戦しながら直接応援することはできないが、心から皆さんを応援すると明らかにした。とのことで、開催前から放射能オリンピックであると日本を貶める発言を繰り返してきた韓国。韓国政府の資金提供で運営しているバンクが、防護服を着て青白い聖火を持って走っているランナーを描いたポスターを作成し、 IOC から非難され、戦犯機という造語を作り、IOC に、極日機は日本の侵略を受けた韓国や中国、東南アジアなどに歴史の傷を想起させる明白な政治的象徴だと訴えたものの、IOC からは問題ないとスルーされていましたよね。また、日本の東京五輪ホームページにある日本地図に竹島が表記されていることについても、 韓国は IOC に抗議しましたが、IOC 側は地政学的なもので、政治的なものではないと一周。そして選手団が来日してからは、選手村に、真にはまだ5000万の国民の応援と支持が残っていますという横断幕を掲げ、IOC から政治的主張だということで、撤去要請を受け、おとなしくなるかと思いきや、今度は 朝鮮半島をを模ししたたの垂れ幕を掲げていましたよね韓国サッカー代表選手は、練習場で礼遇を受けたと主張していましたが、日本人スタッフからそんなことはないと即指摘され、日本の食材に放射性物質が含まれている可能性があるということで、選手村近くのホテルを借り、韓国人選手用の放射のフリー弁当を作っていましたよね。で 取り扱う食材が放射能汚染されていないか検査をするなど徹底しているみたいなのですがその検査方法が空間線量計を使っての検査なんですよね空間線量計とはその測定器が置いてある場所の線量を測るものであってその場所に人間が滞在していた場合にどれだけ全身に被ばくを受けるかというものですもし食材が放射性物質に汚染されていることを 計計測測したいののでであれば空間線量計ではなく専用の計測機器が必要です要は、韓国は放射能というものを全く理解せずに、とにかく日本を貶めるパフォーマンスをしたいだけってことですね。この放射能フリー弁当については、日本の農家、特に福島県や隣接県の農家の皆さんは怒ってもいいレベルのものでありますし、世界中のアスリートや関係者に対する 冒涜だということを韓国側全く認識していないようですね。で、これらを踏まえて、今回のムン大統領の言葉を見てみると、どうしてもある枕言葉が思い浮かぶんですよね。そうです。反日です。ムン大統領の言葉に反日キーワードをつけてみると、実にしっくりくるんですよね。五輪を通じて世界が一つになって、 反日の連帯と協力の価値を再認識するきっかけになることを願う。東京五輪が新型コロナで疲弊した我が国民に癒やしと希望を与え、反日で国民を一つにまとめる舞台になることを期待する。反日で競技を楽しみ、これまで磨き上げてきた技量を思う存分発揮してほしい。メダルの獲得と関係なく、反日を諦めずに 最後まで最善を尽くす姿に国民は声援を惜しまないだろう。我が国民は皆さんがさらに速く、さらに高く、さらに力強く、みんなで一緒に反日に走る姿を見て熱く応援するだろう。どうでしょうかかなりしっくりきますよね。もともと反日が国勢である韓国にとって日本を何とかして貶めたいというのは dna に刻まれており、実にナチュラルに行うことができるんでしょうね。また、韓国はルールよりも感情を優先する国ですので、どれだけ IOC がルールに基づいて、曲実器は問題ない、竹島表記は地政学的な表記であって、政治的な宣伝ではないと言っても、それらを受け入れられずに、未だに反日活動を行っていますからね。はっきり言って、韓国は、 国際舞台に立つにはまだまだ未熟で未開な国なんですよね。そう考えると日本の韓国への近代文明の導入は実に罪深いものだったんですね。さて、この東京オリンピック・パラリンピック開催期間中、韓国の選手団や関係者はどれだけムン大統領の声援に応えることができるのでしょうか。注視していこうと思います。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 私学ぶの身の回りに起きたことについて語る1分程度のものになっています。これから不定期に動画の最後にアップしていこうと思いますのでよろしくお願いします。ってことで、えー、何度かね、コミュニティタブでお伝えしているんですけど、私結構太っていまして、今年に入って体重が120キロまで太ってしまったんですよね。さすがにね、それじゃまずいってんで、えー、コミュニティタブで教えていただいた マッスルグリルさんの動画で紹介されている沼を作って食べています。えー、毎食沼じゃなくて朝と昼とか昼と夜って感じでゆるーくやっているんですけど結構沼って腹持ちが良くて時間が経ってもお腹が減らないんですよね。そのおかげで体重も確実に減っていき今は114キロ台まで減らすことができました。年内目標は100キロを切ることなんですが沼でしたら 無理せず継続することができると思いますので、ゆるーく継続していきたいと思います。ちなみに、沼用の炊飯器を Amazon で購入したんですが、コメントや合わせて買った商品を見ると、沼に関するものばかりで、マッスルグリルさんの影響ってすごいなぁと感心するとともに思わず笑ってしまいました。以上です。